皆さんこんこにちは東京木松と申します私たちは東京と港区からやってまいりました普段は荒川の河川敷で練習をしております3年ぶりの小田原餌駄堀祭ですが私たちはこの祭り本当に心待ちにしておりました、えー、皆さんの前で小田原の空気を吸いながら踊れることを本当に幸せに思っております 今年のテーマはライジンロックテイストの良さこい牛、えー、この虎柄の衣装とともに斬新な良、えー、さこいの舞をお届けしたいと思います一緒に楽しんでいただければ最後ですどうぞよろしくお願いいたします